みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の武澤でございます。えー、あれです。あれですあの。チャンネル登録者さんが4万人を超えちゃったぜ。うわほーい、どういうこっちゃ、えらいこっちゃぜ。大丈夫かな、これ。っていうふうになりました。なりましたなりました。 えー、でも、そんな、ね、あのいろんな方に、ね、この指示していただけるのを本当にもう動画を普段ねいろいろこうチェックしてくださっている皆様のおかげでございまして、本当に感謝、感謝でございます。いつも YouTube 見てくださったり、メルマガ見てくださったり、Twitter チェックしてくださったり、ブログチェックしてくださったり、ホームページを訪れてくださったりして、本当にありがとうございますということでございます。そんな日頃の感謝を表しまして、5日間巡業に出ることにしました。<笑>巡業ってなんだよという話かもしれませんけれども、まあ、僕がちょっと5日間休みを作ってですね。 いろいろ各地を巡りたいと思います。普段僕は神奈川県に生息しているんですけれども、とりあえず上から東北方面から攻めてみようかなと思いまして、とりあえず僕の夏休み1日目、初日、8月の28日は福島県の郡山市のほうにお邪魔してみたいなと。で、翌日の8月29日は千葉県の柏市。翌日の8月30日は新宿区、東京都ですね、東京都新宿区。 8月の31日は愛知県の名古屋市、そして最終日、9月1日は大阪府の梅田付近に出没をしてみようかなと思います。えー、ぜひです、ね、その日程にこの都合がつく方はです、ね、ぜひ遊びに来てほしいなと思うんですけれども、ちょっとお仕事とか、ね、あの学校の都合で難しいところもあるかもしれませんが、ぜひ予定を調整して遊びに来てくださいと。で、実際に何をするのかといいますと、まあ、それぞれの場所で。 音 楽, の音楽リハーサルスタジオを予約しまして、まあ15時、夕方3時か4時くらいから3時間予約をして、でその場にいる方々となんかこうセッションしたりとか、あと、まあ、単純に僕が演奏したりとか、なんか質問があれば答えたりとか、あ普通になんか、ね、あのギターレッスンじゃないか、ギターセミナーというか、なんかそんなクリニック的なことをやってもいいですし、何か気になることがあったらどしどし質問をしてみてください。それで、僕と一緒に相棒ですね。こちら マーティンのマチコさんと、あとビルコさん、ビル・ローレンスのこちらのビルコさんも同行いたしますので、単純に武田さんのギター弾いてみてという方も、ぜひ遊びに来ていただければな と,、えー、と。チョップとかするとちょっと怒りますけれども、別にスラム奏法とかは全然やっちゃって構いませんので、ちょっと遊んでみてください。 逆に、ね、皆さんのギターをお持ちいただいて、え、しょ、これ武田さん、竹谷さん弾いてみてくださいみたいなリクエストも全然 OK ですし、まあ、その場に集まっていただいた方々とのほほんと楽しく過ごせればなと思います。それで、その後に近隣でごあごを食べたり、お酒を飲んだりとかしてです、ね、まあ、皆さんといろいろ交流ができればいいなと思うんですけれども、まあ、そんな感じでぜひお気軽に集まってみてください。ちょっとこのまだスタジオを予約しなくて申し訳ないんですけれども、 あとでご案内させていただきますが、ホームページのほう で, です、ね、そのスタジオをチェックしてみてください。もうすでに何件か電話したんですけれども、そのね、スタジオに入る人全員が会員証を持っていないとダメとか、なんかそういうことがちょこちょこあり、えっそんなこと言われても誰が来るかわからないし、何が来るかもわからないし、何とも言えないと思って、えーと、なんだかんだでまだ予約できてしまいな感じです、まあ。ちょこちょこ予約のほうもしていきますので、ホームページとかでぜひチェックをしてみてください。そんな感じでしょうか。 で、費用に関してなんですけれども、そのスタジオのあの飲食に関しては、それは、ね、あの 別, に別のお勘定ですが、リハーサルスタジオ代とかは基本的に僕が全部持ちますので、無料で大丈夫です。何か参加費とか取ったりするわけでもなく、無料で全然大丈夫です。でその後の飲食に関しては、普通に割り勘したりとかうー、大人の方が多めに払う設定で、ね、一緒にこうペイしていこうかなというような感じですかね。はい で、ちょっくらこのお願い事みたいなのもありまして、まあ、費用とかは大丈夫なんですけれども、この交通費と、そのスタジオ代と、ホテル代と、この現地でのいろいろな出費を鑑みるに、とりあえず僕は個人的に10万円までは確保してるんですけれども、やっぱり10万円まるまる使うと、少し心が痛くなってきてしまうので、本当に、もしよければいいんですけれども、お布施をいただけると、お布施じゃないか。 寄付をしていただけるとすごくうれしいなと思います。本当にもちろん強制ではありませんし、あの本当にお気持ち程度で大丈夫なんですけれども、なんかこういう封筒とかになんかちょこちょこっと入れて、えお布施ですみたいな感じでいただければ、なんかちょっと演奏します。<笑>演奏します。<笑>なんかちょっと気の利いた一言を言います。それで、一応もらいただくだけでもすごく申し訳ないので、1000 円, 円以上寄付していただいた方には、 まあ、こんな感じで、えーと、僕の手書きのメッセージカード。なんかちょっとこうキャラクターが貼ってあったりとかしているんですけれども、メッセージカードと、あとステッカー。滝沢ギター .com のステッカー。それで、あともう一つ、滝沢ギター .com のピック5枚 の, このセット。オリジナルグッズセットを漏れなく差し上げたいと思いますので、よければご協力していただければという感じでございます。で 自主制作でこういう DVD とかも実は作っておりまして、えー、とその巡業している最中はこれをちょっと普通に持って回るので、えー、もしよければお 買, い物お買い求めいただけるとすごく助かるなという希望でした。<笑>まあ、そんな感じでしょうか。えー、URL のほうがですね、その特設ページといいますか、の方がページが。http:、えー 点スラッシュスラッシュ、で、滝沢ギター .com、滝沢グギタードッ .com のスラッシュ、K-O-T-T-I ということで、こっちってことですね、こっち。こちらのページが今回 の, その特設サイトになっておりますので、ぜひともです、ね、いろいろチェックしていただけるとうれしいなという感じでございます。 なんかすごいしゃべり残したことがすごくたくさんある気がするんですけれども、大丈夫でしょうかちゃんと言ったかな<笑>、まあ、そんな感じでございます。<笑>何かこう気になることとかありましたら、全然どしどしお気軽にメールをしていただいたりとか、ツイッターで絡んでいただければなという感じでございます。<笑>もう一回日程を申し上げますと、8月28日が初日。平日になってしまうんですけれども、福島県郡山市のどこかの音楽スタジオ。8月29日は千葉県柏市のどこかのスタジオ。 翌日、8月30日は東京都新宿区のどこかのスタジオ。8月31日は愛知県名古屋市のどこかのスタジオ。最終日、9月1日は大阪府梅田付近のどこかのスタジオということでございます。で、まあね、こんな企画はなかなかできないので、まあ、僕自身もそんなに休みたくさん作れませんし、ちょっとこう、ね、あの負担的にもちょっときついものがあるので、えー、こんな機会はなかなかないでございます。 なので、できる限りいろんな人に集まっていただければなと思うんですけれども、まあ、普通に Twitter のほうでもリツイートとかしていただいたり、動画のほうもお気に入り登録とかシェアとか共有とかして、ブログとかで、なんか こ, うね、こういう、竹田さんがこういうことをやっているよみたいなふうに広めていただけるとすごくうれしいなと思います。では、では、そんな感じでたくさんの人と会えることを僕もすごく楽しみにしておりますので、楽しい時間を過ごしていきましょうということでございます。えー、事前に、 メールで行きますとか、行っていただいてももちろん構いませんし、当日、あ、予定空いたから行こうかなみたいな感じでフラッと来ていただいても全然大丈夫です。<音楽>そんな感じでしょうか<音楽>。マチコさんとビルコさんも同行しますので、ちょっとギター弾いてみてなんていう人は、ぜひ<音楽>遊びに来てください。 そんな感じです、えー。告知終了。それではまた、スタジオのほうは決まり次第、ホームページのほうで詳細を書いていきますので、ぜひともチェックしてみてください。それではまたいつかお会いする日まで、さようなら。<笑>